はい、どうもこみです。さて、本日は TH コンプリートさんから動画をお届けしたいというふうに思います。えー、クラン対戦リーグですね。皆さんどうでしょう今回のリーグって、まあ結構終わってから時間経っての公開になってると思うので、あの、旬ではない質問で申し訳ないんですけども、今回 TH コンプリートさん結構ね、苦戦しましたね。珍しいぐらいに苦戦しました。 前半4つ落としてるんですよね。まあ元から T コンさんって結構あの村を出すことのある戦い方ではあるなと思ったんですけどもまあ尻上がりに結構調子上げてくるあのところがあってまあそれがもろに出たなっていう感じ結構ね広角大丈夫かなっていう心配もしたんですが最後ねえ負けられない戦い3つ勝ち取って残留してシャンプーにいるというところですね。 で、えっ、ー、とですね、今回見ていきたいのはですね、えっ、ー、と、中華式ってやつですね、ペッカースパリスで、これ前ですね、ダンボール13かな ?12? で、えっ、ー、と、一回動画撮っているんですけども、まあ、それの時に、まあ、自分なりの大きな気づきがそこであって、まあ、それ14ではどうなのかなっていうところをね、えー、今日皆さんとこう一緒に考えながらね、ね動画見ていきたいというふうに思っています。 でですね、えっ、ー、と、これかなナーチンさんのタから行きましょう。今日合計4本ですね。1本ちょっとね、失敗になってしまったリプレイも見てみながら、3本は成功例、1本失敗例という形でお届けしていきたいというふうに思います。で、まずこのですね、ペッカスパイズって、 二つ形があるんですよね。えっ、ー、と今や、えー、ナイチンさんがやってるように、グランドウォーデンで序盤カットして、で、えー、ペッカーとスパビーズが流れないようにルートを作ってから、えー、投入していくってパターン。今回ここから投入しますね。ガーッとこう回していくわけなんですけども、そのためのカットをグランドウォーデンでこうやってるという感じですね。 で、もう一個は、食い火使うパターンもあるんですね。え食い火を使って、ちょっとこの奥側、こういうところにえ突撃艦をドーンって当ててで、援軍も釣り出しながら、そいつを食い火で処理して、みたいな形で入っていくパターンもあるんですけどもあの、慣れないうちはですね、このグランドウォーデン使った形の方が安定しますね。ちょっとまあ時間のね、管理が少しシビアではあるんですが、まあおよそ40秒ぐらいは、あのグランドウォーデンのパートに時間を割いても、まあ、いけるかなっていう感じですね。 で、えっ、ー、と、このアタックに関しては、突撃感を、えー、このグランドオーデンのトームに合わせていって、えー、タウンホールを落としていきます。これね、あのなかなかリスキーではあると思うんですね。この辺に、えー、なんだ、えー、トルネとかがあったら、もう星1になるの確定なんで、フラン対戦キーグでこれをやるナーチンさんのね、その、 あなんだろう。あの、肝ったものの捉い方っていうんですかね。<笑>これにはちょっとびっくりしましたけども。ただ今回決まって、決まると強いですね。あの、ど真ん中は着ちがくり抜きながら外周部をしっかりこのペッカスパビズがこう生き残って、えー、回ってくれてるんですね。で、えっ、ー、と、後ろにヒーラーがついているもんなんで全然こいつらが落ちない、もう密集したペッカスパビズにヒーラーがついた状態ほど怖いものは多分ないですね。 あの、こうなったらもう間違いなく止まんないんで、タウンホールもないし、あの、相手からすれば、えっと、時間切れを祈るしかないっていう感じですね。フリーズもすごくお見事で、あの、今残っている怖い防衛ってざっくりと言って、え透析機とあと、えとシングルイフェルノなんですね。で、 この時にスパビズをやっぱり生き残らせたいんですね。ペッカに関しては多少ダメージ食ってもヒーラーがいるんで回復してくれるわけですよ。なんですけど、スパビズはあの1、2発ダメージ受けちゃうと回復間に合わずにやられたりしますんで、そうならないようにスパビズをしっかり生き残らせることを考えるのであれば、呪文はハイ攻撃に当ててくべきですよね。なんで今回シングルインフェルの もう一発止めることでフリーズ残していっているんですけども、もう一発は投石器にしっかりやっていくという感じですね。で、えっ、ー、とね、このアタックって、あの、いかにスパウィズを生き残らせるかっていうのが肝になってくるんですね。こいつが生き残っていると、高火力隊でもペッカが、えっ、ー、と、なんていうのかな、やられる前に防衛壊してくれて前進するし、一気にスパウィズがいなくなっちゃうと、ペッカが、で例えば、えーと、スケルトラタンカーった場合もう最悪ですよね。これに捕まっちゃって、そこで全部やられちゃうっていうことがありえるので、 いかにスタビズを延命させるかっていうところに、えっ、ー、と、重きのある攻め方なのかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、まあ、こんな形もあるよというのがちょっと今こう一個見てもらったんですけども、んっとですね、もう一個見てほしいのはエアさんのアタックですね。うん、これ。えっ、ー、と、5番の一番上かなこれかなはい、エアさん。で、こういう村に対しても結構ね、使えるんですよね。あのー この部分、上上側のこの部分っていうのを、スパビズでガンガン削っていきまして、えー、今回タウンホールを倒すのは、ペッカとスパビズ、あとアチャクイの舞台になっていくんですけども、ここですよね、えー、壁に囲われた1個外側にこうタウンホールがあるので、これ、えー、この壁の内側、この丸書いた内側から、アチャクイとかスパビズが射抜けるんですよね。 そこの弱点をしっかり見逃さずに、まずはグランドウォーデンでアドバンテージが取れるこのトース機器、こいつをしっかりと壊していきながら、こう入っていくんですね。ライトニングで、あの、中心部分、グランドウォーデンゾの横のあたりのカットをしているところも上手いですね。こういうカットって結構タンホール13とかだと、あの、ペッカスパビズもそうだし、あとスパネックですね。の編成でよくやられるカット方法ですね。グランドウォーデンプラスライトニングで奥深くまでカットして、ユニットが絶対もうそれないような。 形をを作った上でで本体を投入していくとでこれヒーラーが、ね、早くペッカにスイッチしてほしいんですね。なんで、えー、なるべくグランドウォーデン早く近づいていって、ペッカの方にヒーラーを移していきたいというところですね。でスパビズをやられないようにするために、えー、気をつけなければいけないのは、これまずイーグルホの着弾ですが、これペッカが受けてくれます。でその先にあるのはシングルインフェなんで、これ怖くないんですよね。ほらスパビズが生き生きしてるじゃないですか。 全然ダメージ食らってませんよね。今、まあ、トーム食らってるか、トームかかってるからなおさらですけど、あの、ほぼほぼスパビーズがターゲット食らってないんですよね。で、今ちょっとこれ壁の中、穴開いちゃって、あのスパビーズが2体ぐらい突っ込んできましたけども、こうこうこう、ほら、今ね、こうね、ペッカが外れちゃうと一瞬でこうやられちゃうんですよ。だけど、まあ、ここの時点でもうペッカがいなくなっちゃったんで、スパビズがまあ、生き残る術はないっていう感じですね。で、で最後上の方から、えっ、ー、と、 これは突撃感あったのか。突撃艦に d て、プラスロイヤルチャンピオンですね。こいつらで、えー、この、なん、上っていうかなんて、左側このレーンを全部クリアしていって、えー、そのまま前回まで持っていくという感じですね。いや、これもなかなかだよなっていう気がしました。やっぱり、あの、いかにスパビズを、あの、重要な部分まで生き残らせるかでそうですね。ペッカがいるのにスパビズがいないっていう状態になっちゃうと全く伸びないんで、あの、スパビズがやられるのはペッカの後っていう風にしていくことをイメージ、 というかも意識しながら呪文を使っていくっていうのがこの編成で前回取ってくれでの大きなポイントになるのかなと思います。なんだかんだ言って、ロイちゃんもね、えー、と最後シールドを使ってあの防衛壊していきましたけども、プラスインビジブルの呪文も残ってるんで、まあ、余裕がありますよね。ユニットも結構生き残ってる。多分出すタイミングをいっちゃったんだと思うんだけど、このバルーンとか。おそらくペッカとスパビーズを出したところでバルーンも出して、 で一緒にっっ、えーえー、なんだっけ、えー、フォーミング黒い爆弾ですねにヒーラーがやられないようにするために持っていったバルーンじゃないのかなと思いますけどもはい、うまいですねこんな感じで、い、えー、っぱい、ね、相手のマルチインフェルノにすごい気をつけた方がいいまあ、これはギガインフェルノもそうなんですけどもあのペッカがターゲット取れないんですよねイーグル砲とかあとトース機器はペッカが対応を取ってくれるんであのよほどその範囲内にうまいこと スパビズが入っていかない限りは、あの、ペッカの竹取り効果によってダメージ食らわないんですけど、あの、マルチインテルのとかになってきちゃうと、あの、ペッカが竹を取っても残りのメイ4つの攻撃、まあ、タウンホール13の場合は合計6ユニットだから、ペッカが3体いてもやっぱり3つ空いちゃうんですよね。この3つが、スパビズを削ったりしちゃうと結構やられちゃうことが多いというところなんで、まあ、そこによく気をつけていくべきなのかなという気がしますね。 でもう一本、イアさんのを、ね、見ていこうというふうに思うんですけども、これはね、ちょっとま特殊ですね。あのさっき言ったように、ペッカーサービスパビズがやられないと、本当に、あのペッカーにヒーラーがつくと、本当に長生きするよっていうところを見てもらう、えー、意味で出してます。これ、テンプレの回廊ですね。まあ、よく見かけるパターンだと思います。あのー、まあ、よくても、最近なんかで、ね、テンプレって言いながら、テンプレほ、昔のテンプレほど よ, よく見かけなくなってきてる感はありますけどね。 あの、まあ、これはよく、うん、それの中でも見かける方の有名配置ですね。しっかりと突撃感を当てていって、はい、ここで落とします。イエティが中から出てきて、イーグルーを潰し、かつ外周部分は着衣がストライカーを、えー、添えながらパバキンを処理していくと。で奥深くまでこうカットしましたよね。これ本当はワンチャンネルの多分マルチンペルのところに持っていって、援軍も釣りたかったと思うんですよね。 で、そうするとアチャクイでクイヒーパードで援軍も処理できたんで美味しかったんですけど。で、えっ、ー、と、こっからね、えっ、ー、と、残念ながらこれ、逸れちゃうんですね。あの、ジャンプの呪文ね、ちょっとここじゃなくて、おそらくこの投石のところにかけた方が良かったんじゃないのかなという気はするんですが、マルチインフェルノに当たるところで、 えー、ここしっかりペッカの竹取りができているけども、ほら、スパウィズがこうね、今2体やられましたよね。これだけで20枠持っていかれますからね。こんな感じで、スパウィズのえーとゲージが赤になっちゃってます。トームを使ってこれは乗り越えていきますね。 で、さらに、えっ、ー、と、中心部分、ギガインフェルノが発動して、さらにマルチインフェルノがもう一歩あるんで、これスパゲスがね、見ての通り、ほらもう一体しかいないんですね。こんな風になっちゃうんですよね。で、こうなってくると結構苦しいんですけども、これでヒーラーが生き残ってる段階では、まだペッカたちがやられる要素ないんですね。 っていうことで、いかにそのペッカにヒーラーがついた時のこの強さっていうのがものすごいかがまず分かってもらえたっていうことと、この2本目のタック、あの成功ではある、まあ前回にはなってないんですけども、このロイちゃんの動きがすごく良かったっていうのに救われていて、ワンチャンこれ星1もあり得たアタックだったんじゃないのかなと思います。だけどもそこね、あの冷静にロイちゃんを投げるタイミング と,、えー、と位置、 を見極めたエアさんのあの熟練度が1枚上手だったっていうのはまあそれは間違いないんですけどもあの模範的な方法ではなかったあと何て言うかな形にはなってなかったってことですねはいいやでもやっぱりそういうところからでも取っていけるっていうこの泥臭い全開ってのもいいですよね綺麗によくこれ取ってたなっていう結果的にはアチ最後まで生き残ってましたしねペッカもいるしバルーンも結構大量にいるしみたいな感じでで、まあ、このアタックから見てほしかったのは マイアさんの素晴らしいリカバリーもそうなんですけども、えー、ヒーラーがついたペッカのうーんと粘り強さとインフェルノ系の施設によるスパウィズのあの瞬殺効果っていうところを見て欲しかったというところですね。で、えー、とそれがですね結構顕著に現れちゃったのがこれですね。 えー、っと、これ、アマシンさんね、前回撮ってる動画も、アタックも結構ある中で、この、多分ご本人は、これ映してほしくなかったと、うん、めちゃくちゃは思うんだけど、ちょ、ちょっとね、まあ、あの、僕も、まあ、自分ごととして、あの、勉強もさせてもらえるアタックだったので、気をつけなきゃな、という。 はい。えっ、ー、と、これをね、ちょっと開けさせてもらいたいと思うんですけども、マルチンペンの3本あるんですね。で、この3本をどうし、えっ、ー、と、クリアしていくかっていうところで、まずは、えっ、ー、と、対空砲の範囲内からヒーラーを当てて、おでひで削っていく。ここまでは、あの、いいですね。オールが残念ながら落ちちゃいましたけども、まあ、これはある種仕方がないところありますよね。あの、オールが対空砲近くの施設を、うん、壊すっていうのは、まあ、どうしても、あの、無理が出てくるので、 まあ、それよりもしっかりと、えっ、ー、と、マシンさん、ここは、これ、マルチインフェルノまで狙っていったのかなと思ったんですけどね。ちょっとこれ、ずれちゃったのかなぁ。マルチ壊し、いや、壊しますよね。うん、壊す、壊す、壊す。マルチを壊していかないと、さっき言ったように、スパリズがやられちゃうんですよね。やられちゃうから、そうならないようにマルチをきっちりと折っていって、で、いきます。これ、レイジを使ってるのは時短ですね。あの、これだけ長くグランドボーデンのお出ひやっちゃうと、時間がかかりすぎちゃうので。で、ここですね、きっちりと、はい。 アイゴレペッカを出していくんですがロイちゃんの竹がね、これね、グランドまで行っちゃったんですね。で、このタイミングでトームを吐かされちゃうんですよ。これがもう致命的ですよね。あの序盤のこういうマルチインフェルノとか、あとギガインフェルノっていうのは、もうとにかくフリーズで固めまくって、スパビスに竹がいかないようにやっていくんです。今これまさににそううですよねあのもうええっっとやべえから早めに、ね、フリーズを打って えっ、ー、と、ギガインフェルノがもう起動する前からフリーズって固めてましたよね。こんな風にしてもう無効化していく。中心部分のマルチもこれも、えこれはうまくフリーズプラスアイゴレ効果かなって固めていってます。で、必死にこうスパイリズを守っていくんだけど、やっぱりもうどうしようもないんですよね。あの、トームがないんでこの火力が集中してる部分で、ペッカもえヒーラー後ろからちょっとついていってるものの耐え列れずに落ちてしまう。うわ、爆弾やば。 こういうところですよね。これ多分、トームがあったら多分全然違ったと思うんですよ。アチャクイ、ペッカ、スパビーズが生き生きと中心部分からチェーンを入れていって、全体に蹂躙してくれたと思うんですけども、そうならなかったのはやっぱりあの、ここで今倒れてます、このロイちゃんですよね。こいつの、あの、グランドウォーデンのアタックっていうのが、ちょっと優秀すぎましたね。 いや、だから本当にこれ、あの、形的にはアマシンさん、あのー、前回狙えるおそらくプランとルートで、ユニット自体は動いていたんだけども、フ、う、ォ、ん、ーム1個でこうなっちゃうっていう、まあそういうところ。で、まあそうなってしまう大きな要因は、まあ火力が集中するんでペッカがやられちゃうというところもあるんですけども、えー、今回の動画の中で特にえと強調したかったのは、 えー、スパビーズですよね。スパビーズが、えー、マルチインフェルノ の, のダメージとかを食らってしまうとあっという間に溶けちゃうので、うん、この爆弾の数もえぐいけどね、中心部分に、これボムタワー2個プラス巨爆が4個か、まあ、ここは遠無なきゃさすがにどうもなんねえな。うん、これ不運でしたね。ただこういう風な形になってくるというところで、えっ、ー、と、 スパビズ、ペッカスパリでやる場合には、きっちりヒーラーをペッカにスイッチさせるような動き方をするっていうこと。要するに、グランドボーデの体力がマックスな状態で、ヒーラーがいつでも離れられますよというふうに、グランドボーデの体力を管理した上で、ペッカがダメージを受けたときに、ヒーラーが動い、近くにいて動く。 動かなきゃヒーラースイッチしてないですよ。立ち止まってると永遠に同じ意味と回復するんで、動いた瞬間、タが変わるのがヒーラーの特徴なんで、動くってことですね。で、ペットにしっかりスイッチさせる。で、その次はスパビズがやられないように、インフェルノ系の防衛施設にフリーズガンガン打ちまくって、えーと、スパビズを守っていく。そして中央部分、付近で火力が集まるところでトームを使って。 ユニットを守っってててていいきながらレイジもかけていってあげてスパウィズの破壊力を存分にトーム状態で爆発させるっていうのがやっぱりこの戦術 の, あの強さを引き出すポイントであり、まあ、面白みでもあるのかなと思いますので、まあ、今回の動画の中でその辺が少しもこう伝わったらあの自分も嬉しいと思いますし、まあ、見る限 り, やっぱりそこを注意して扱うべき戦術かなというふうに思ったというところをお伝えしたかった動画でした。 はい。ということでですね。えっと、本日は、えー、TH コンプリーダーさんのクラン対戦リーグの中から、ペッカスパビズ、中華式ですね。これをお届けしてまいりました。いかがでしたでしょうかあのー、TH コンプリーダーさん、今ですね、結構クラメン人数多いんですけども、 あのやっぱりです、ね、まだメンバー募集してるみたいです、あの今、JWCJ2 にいて15人対戦が必須という中で結構ね、ねあの皆さんプライベートで少し抜けていったりっていうことも、休止、少しお休みください的な場面っていうのもあるみたいで絶賛募集中だそうです。 たんころ14からになってはしまうんですけども、あの、興味のある方はぜひね、あの、門を叩いてみてもらえると、すげえ面白いメンバーばっかなので、あの、和気あいあいですよ。カンクラは若干年齢層高めの落ち着いた感じですけども、ティコーさんは結構若めですね。あの、20代前半ぐらいの方が結構多いチームだと思うんで、ワイドにします。 あの本当にね、いい方がばっかなんで言ってみてください。というところで、え今日の動画を終わりにしたいというふうに思います。私のチャンネルですね、こんな感じでクラン対戦の解説やっております。タウンホール12から14まで幅広く扱っておりますので、いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では最後までご視聴、本日もどうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。